CSS 完全に理解した。今回作るのはこのようなものです。幅を固定した枠に折り返しなしの文字を入れることで CSS 完全に理解することを達成しています。あの、さっきから意味不明な言葉が。では、作っていきます。無視か。まずは HTML を書いていきます。枠になる DIV の中に本文の P を入れるんだね。 HTML ができたので本題の CSS を書いていくよその前に今作った HTML がどうなっているのかインスペクタで簡単に確認するよさらにうプ主が適当に作ったサンプルもどうなっているのか確認するよ今度こそ CSS を書くよ。 まずは枠線を設定します。黒色の線だよ。更新したら黒線がついたね。次に枠の角丸を設定するよ。角が丸くなったね。次は中身をはみ出させるのに重要な枠の幅を指定するよ。 とりあえず 100px ぐらいで。自動開業になったね。折り返しを禁止したら枠からはみ出るはずだよ。じゃあ、テキストの方も指定していこう。開業の仕方は、ホワイトスペースで決められるよ。ノーラップにしたら、開業なしだよ。やっぱり、枠から文字がはみ出したね。やった CSS 完全に理解したができた。さっきから言っていることがいろいろおかしいんですが、CSS 完全に理解した手て名としても使えるの知らん。ええー。あとは見た目を整えていくよ。ということで、CSS 完全に理解したが完成しました。今回のは、ウクヌシが適当に作ったやつだし、他にも作り方はいろいろあるから。 ぜひ CSS 完全に理解して CSS 完全に理解したを作ってください。ご視聴ありがとうございました。